文化交流と政治は別物なんて、そんな子供騙しは通用しませんからね。どうも、政治いろいろの学部です。ムンジェイン退陣や北京五輪を前に、ますます緊張関係が高まっている日韓関係ですが、若い世代の間ではなんと、韓国に対するイメージが 少しずつ変わってきているというのです。今日は久しぶりに興味深いアンケート結果が見つかりましたので、詳しくご紹介しましょう。2022年1月25日付、朝鮮日報からの引用です。韓国に対する国家イメージ調査で、韓国に対する日本人の肯定的評価が初めて否定的評価を上回ったことが判明した。 文化体育観光部海外文化広報院が24日に発表した2021国家イメージ調査結果によると日本の場合韓国に対するイメージは良い 35% が前年比で大幅に上昇し調査開始以来初めて悪い 26.6% を上回ったこの調査は韓国に対する世界の人々の 認識変化の推移を把握するため、2018年から毎年行われている。今回の調査は、韓国を含む24カ国1万2500人を対象に、オンラインアンケート形式で実施された。日本はこれまで、アジア諸国の中では唯一、韓国に対する否定的認識が強い国に分類されてきた。18年、 良い 20%、悪い 43.4%。19年、良い 18.8%、悪い 53.2%。20年、良い 27.6%、悪い 39% などの指標でも、これを確認できる。特に否定的評価が最も高かった19年の調査では、 韓国を嫌う最大の理由として、韓国の反日感情 28.6% が挙げられていた。19年は韓国国内で土着和光などの政治的スローガンが初めて登場した年だ。しかし、文化の力がこれを押し返したと解釈されている。外国人が回答した韓国に対する肯定的イメージに影響を与えた要因は、 K-POP、ドラマなどの現代文化 22.9% が第1位。製品及びブランド 13.2% が第2位という順番になっている。ネットフリックスを通じて配信が始まった韓国ドラマが大きな人気を集め、第4次反流現象が起きているという日本国内の評価もある。なお、24カ国の 外国人の韓国に対する全般的な国家イメージは良いが 80.5% で前年 78.1% より小幅ながら上昇した。とのことでいかがでしょうか。アンケートの数字を素直に読めば、韓国に好印象を抱く日本人の割合が増えたということですから。 日韓関係が少なからず進展しつつあるという見方もできるかもしれません。まあ、韓国側が公表しているアンケートですから、データの信頼性については若干の不安があるのですが、それはともかくとして、韓国へのイメージが少なからず好転した要因について、記事では文化の力だと説明しています。要するに、韓流ドラマや K-POP などの K カルチャーが、 文化的架け橋になったと言いたいわけですね。その点に関しては、まあそういう解釈もできるでしょう。しかしながら、文化交流の盛り上がりを例にとって韓国が、日本人が韓国を許してくれたと本気で思っているのだとしたら、それは大きな勘違いだと国を指しておかなくてはなりません。韓国がこれまで日本に対してやってきた裏切りや悪行を、 しっかりと振り返れば、経カルチャーに夢中になっている人たちのイメージも変わるのではないでしょうか。歴史問題一つとってみても、韓国の対日戦略はめちゃくちゃです。慰安婦にしても、日本やアメリカをはじめとする世界各国が客観的な資料によって、慰安婦の強制連行はなかったと完全に証明しているというのに、あちら側は 愛も変わらず、感情論一本槍で、巨額の賠償金を何度も請求しています。帝国の慰安婦、赤い水曜日など、慰安婦問題の嘘を告発する書籍は日本でも数多く出版されており、論文資料も手軽に手に入りますので、韓国の本性をもっと詳しく知りたいという方は、ぜひチェックなさってください。さらに厄介なのが、 徴用工訴訟です。日本の統治時代、朝鮮半島から渡ってきた肉体労働者が、日本の工場や鉱山などで強制的に働かされていたと主張している韓国。徴用工当事者の証言や当時の記録写真がそもそも捏造だったことは既に証明されており、構図としては慰安婦と全く同じです。しかしながら、徴用工訴訟の場合、 現地の日本企業への資産差し押さえ命令へと派生しており明確な実害が出ているという点でより一層根深いと言えますもちろん慰安婦問題に際しても日本は手打ちの意味を込めて巨額の賠償金を支払っているのですが徴用工では長引く訴訟の影響で日本企業のイメージがガタ落ちしており業績低下という意味でも韓国には散々苦しめられているのです しかも、強制労働を根拠として、軍艦島、佐渡金山の世界遺産登録を阻止しようと動いたわけですからね。もうチンピラ国家と呼んでもいいレベルですよね。ここで挙げたのはほんの氷山の一角ですが、これだけでも韓国の実態を暴くには十分ですよね。韓国にとって頼みの綱である軽カルチャーにしても、一皮めくればブラックな疑惑ばかりです。 今や K-POP の代表格として世界の音楽シーンを席巻している BTS ですが、その人気は眉唾物であるとの声もあり、話題となったビルボードランキングでさえも一部のファンによる熱造ではないかとさえ言われています。さらに昨年末にかけて日本でも大ヒットしたイカゲームにしても、複数のギャンブル漫画の寄せ集めという指摘があり、人気には 早くも陰りが見え始めています。嘘と捏造によって作られた人気はやはり、あっという間にボロが出てしまうんですね。韓国と対等に渡り合う上で、決定的に足りないもの、それは日本の教育です。竹島や慰安婦問題について、歴史教科書でもほとんど触れられていないように、日本では韓国の本当の姿について、 子供のうちに知る機会があまりにも少なすぎます。だからこそ、BTS や韓流ドラマなど、小手先の文化交流程度であっさりとイメージを操作されてしまうのです。韓国の反日感情がここまで長く続いているのは、幼稚園から大学まで、とにかく反日教育に力を入れているからです。だからといって、あちら側のように嘘の歴史を無理に教え込み、